実践女子大学やさこい総覧部ウィングですこの伊藤やさこいは今年初めてのお祭りとなります精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたしますちょっとですね今曲を調整してますけどもあのこちらの後ですねウィングさんは関東唯一のですね 女子大学生オンリーのですねチームなんですけども、あのメンバーさんちなみに今日質問しますけど伊藤に初めて来たよってとってあげてください。あ、半分以上ですね嬉しいありがとうございます。じメンバーちなみに静岡県出身の方います？あ、どちらでした？どこですか？清 水,、ね、清水あ、同じ海の町ですね。どうですか伊藤はがが？伊藤の方が<笑>あ地元降りましたね。<笑>ありがとうございます。 ね、ぜひおいしいものもいっぱいありますので、ね、食べてくださいねじゃあ皆さんの質問しますもう一回質問しますこの中で伊藤に初出場だよはいいますか伊藤初上陸いますかお客も含めてあ初上陸ありがとうございますどうですか伊藤の感想はあ素晴らしいありがとうございますねあの出店ブースもねおいしいものもありますのでぜひねののお召し上がりくださいウイングさんちなみに、ね、次の出演って今日以外4月とかも決ままってますあ決まってます それなんか SNS の か, かで見れますか？あ、じゃあのウイングで検索かな？じゃ検索でよろしくお願いします。インスタインスタとかですか？インスタ、じゃ是非ともチェックよろしくお願いいたします。ではもう一つましょうお願いいたします。それでは参ります。七色の翼を背に、彩れこの大空を。ウイング2022小浦 「いつまで続くのだろうこの同じような景色の中わかな希望を求めて歩く」い「ただみじくの誰のものでもない私の足音とずの裏で描く理想は 日がなの「枯れていく願い」「失くした時も」 あの景色道しるべからの送り物を見つめる「ご闘はいつまでも私たちの心の内にあった」「導かれるまま進んでみよう」「滴る落ちるも弾む光があった」「その軽やかな跡は私たちを温かく包む」「気づかないうちに散らばった身の回りの小さな幸せを大事に集める」 ハイウィング。私たちは私たちの色で染め上げる。ハーステイ。 のから力に変えてそうですえれない光に手を伸ばすここまでに気いてくれたあなたという光その出会いを日々を私たちはきっ忘れないので羽ばたけあなたの心に笑顔の花を 頑張って あ り, ありがとうございました。どうも。